I'm s o r o y 視聴ありがとうございます旅する着物男子のバオシンですぜひこの旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします今僕がいるのは葛飾区郷土と天文の博物館と言いまして京成本線のお花じゃや駅から頬15分の位置にあるプラネタリウムとして葛飾区の郷土史が学べる博物館ですちなみに葛飾区についてどんなイメージを持ちでしょうか大借店や映画男は辛い男の主人公トラさんとい有名な柴又それから長期連載が終了したカメアリを舞台とした大人気 こちら葛飾区亀有公園前発出所滑舌悪いのでチカメと略しますこち亀に登場するりさん人気キャラクターですねそれから四ツ木と立石にはあの大人気サッカー漫画キャプテンツのさそのモニュメントも立ってますおおよそ世間一般の葛飾区に対するイメージというのは脱下町二大アニメの聖地そういう印象があると思いますでも今回僕が取り上げるのはそういうことじゃないんです今から遡ること500年前関東地方はまさに群雄割拠の時代でした 今とは全くくイメージが違いまます長くなってしまうので簡単に言いますと関東地方にも京都の本拠地としていた将軍の副将軍的なポジションでニュアンス違ってたらすいませんご自身で保管していただければと思うんですけれども僕のイメージとしては京都にいた足利の将軍の副将軍的な意味合いで関東にも将軍がいたんですしかしながらその将軍家の中でも内部争いがありこの将軍を補佐する立場の上杉家大きく4つあって500年前の戦国時代には2つにまで減ってしまった ですこの2つの上杉家の間でもバチバチの内紛が起きているというまさに血で血を洗う戦いの歴史がこの関東では行われてきたんですそんな中でこの血みどろの関東の歴史を大きく変えてしまう一大合戦が行われたんです その名も第1次奉の大合戦とと言いまますすす舞台はななんんここでで葛飾なんです補足します第一次法 の, 大合戦の前哨戦があった場所なんですね。本決戦は千葉県松戸市。後で現地に行って詳しく説明しますけれども、まあ、僕が副将軍って言いましたね。足利将軍家の副将軍って言いました。その戦いの中で、なんと滅亡してるんです。そして神奈川・相模を拠点とする、あの北条氏ですね。北条氏が関東の覇者になっていくんです。 第1河野大合戦なんですで今回はこの大河野大合戦が行われた現在の場所へ足を運んで過去と今をつなぐそんな旅をしてみたいなと思いますそしてこれを見ているあなたの葛飾に対するイメージを変えたいと思います一緒に歴史のロマンをこの感動を分かち合えたらと思ってます是非最後まで見てくださいでは早速今回の旅を始めていきましょう オープニングを取ったた郷土とのの博物館から自転車でおよそ20分青七丁目の御殿山公園に来ました今は、ごく普通の、どこにでも見かけるような、この公園なんですけど、ここに実は、500年前、小城があったんです。その名も、加西城。オープニングで少し触れましたけれども、戦国時代の、この、葛飾を含む武蔵の国は、上杉家の領土でした。上杉家の支配下にあったのが、この、御殿山公園と、そして、向こう側にも、青戸城址公園という公園が あるんですけど、火災場という城があったんです。火災場について説明します。火災場は政治的な役割はほとんど担っていませんでしたが、向こうに中川が流れてますし、大井川ですとかありましたので。 交通の要所としてとても重要な拠点だったんです。で面白いエピソードを先ほどの葛飾区郷土と天文の博物館の学芸員さんから伺いました。この御殿山公園、道を挟んで向かい側に青戸城市公園があると言いましたけど、この真ん中の都心の大動脈、寒棚が走ってるんです。寒棚を挟んで2つの公園があるんですけども、この寒棚の今の敷地も含めて全部火災状が、1970年代に寒棚の工事を始めるとなったんです。 地質調査を始めると、この場所から火災場に関する出土品が大量に出てきたんです。今は本当にどこにでも見かける公園です。この動画撮ってるのは2022年の10月なので、でもおよそ50年前ですよ。博物館さんのご行意でお借りした展示物の写真、これなんですけど、お城ですから、戦いのための武器、矢尻ですとか、刀です も, もちろん、射器や掃除器それから怖い話になります。女性の生首も出たそうです。 びっくりですよね。現在、そういった治療に関しては、先ほどから申し上げている、葛飾区、京都と、天文の博物館に所蔵されています。ご興味のある方、は足を運んでみてください。繰り返しになりますが、京成本線のお花茶屋駅から徒歩で15分あれば行ける場所になります。そして、もう一つエピソードがあるんです。 将軍の補佐役だった上杉氏関東管領という職にあったんですけどこの上杉氏は2つに分かれてたんです山之内上杉氏と大木ヶ谷津上杉氏この2つに分かれてたその当時の火災城は大木ヶ谷津上杉氏の支配下にありました大木ヶ谷津上杉氏で有名な武将を1人申し上げたら多分ピンとくる人いるんじゃないでしょうか大田道う江戸城を作った人ってなんとなく覚えてるかもしれない 彼は大木がつ上杉氏の火災上杉氏を支える補佐す立場にあっていたんですね。間違ってたらご自身で補完していただきたいんですけれども第一次河野大合戦が始まるその前後に当時ここに存在した火災城を収めていたのは大田助け浅 という、大田道館の子孫にあたり、孫かひ孫か、ご一子とか、そのあたりの決戦は勉強不足で分かりません。分からないんですけれども、彼が任されてました。しかし、第一次高の大合戦の前哨戦となる、この現在御殿山公園と名を変えている、火災城。ここで火災城の戦いが起きまして、北条氏と戦うことになりま ですが戦力差が圧倒的に開きすぎていて彼は少数の部下を残したまま現在の埼玉県の蕨市にある蕨城の方に至ってしまったと言われてますですので唐がありを踏み潰すがごとくなんていうあまり聞きたくもない例えが時々出てくると思うんですけれどもまさにそんな感じで西城はあっという間に相模の北条氏が治める城になってしまった。 それでは、西城の雰囲気を感じていただくことができたと思いますので、第一次高野大合戦の、今度戦地になった場所に、少しずつ近づいていこうと思います。サムネイルにもちょっと残してますけど、僕がもう10年来使っている、くったくたの自転車なんですけども、これを使って、次は、この場に江戸川がありますから、江戸川を越えて、市川の方に向かいます。さあ、どんなものが見えるでしょうか、一緒に楽しんでいきましょう。 というわけで、先ほどの御殿山公園から自転車でおよそ30分くらいかかったんですけど、まだちょっと行き上がってるんですけど、ここは千葉県市川市の里見公園と言います。里見公園と聞いて、えって思われたなら、勘、まあ、が鋭い方だと。 というのも、第一次河野大合戦で、この里見公園があった場所に、房総半島の南部、当時は阿波の国と呼ばれていましたけれどこの阿波の国の有力な戦国大名、里見家の五代当主、里見義孝は、まさに今現在の里見公園に陣を張ってたんです。少しね、話が脱線しますけど、第一次ということは、第二次もあったのと思われたかもしれません。そうなんです。河野大合戦は、2回にわたって行われています。 第1次が1538年。第2次は諸説あるんですけれども、1562年。もしくは1564年。と言われてます。有名な河川で例を挙げましょう。川中島の戦い。武田信玄と上杉謙信が5回にわたって激突した川中島の戦い。同時期そして、小田信長が今川義元を破って、天下統一への道へと歩み始めた桶狭間の戦い。1560年。 同時期なんです同じ時期に相模の北条氏はこの場所で2度にわたって阿波の里見氏と関東の派遣をかけて戦ってるんです。すごいと思いませんか全部。同じ時期ですよ。 ここにはですね、石垣があって、僕が初めて足を運んだので、お城があったとかなかったとか、そういうことなんですけど、今回のテーマから離れるかもしれないんですけど、この石垣の上の方にですね、第2次河野大合戦で戦死した里見家の家系の武将、それから里見家の重心の武将がここで供養されています。では、話を第1次河野大合戦に戻して、カラスがおっしゃってください。カラスの声、いやかましいと思ったら、今僕が喋ってる場面、音量を下げて聞いていただいて構いません。で、話を第1次河野大合戦に戻して に戻します里見義孝はここに陣を構えていました。それは先ほどお話ししました。第一次、この大合戦で当時は工場氏は二代当主、ウジツから三代目の当主、ウジへの代替わりの最中だった話がまた取れましたけど、里見義孝はある人物をサポートする側にいた。それが、お弓久保と呼ばれた足利義明という人物。足利ですから将軍家の地 彼をサポートする側にた足利義昭はもともと鶴岡八幡宮でお坊さんをしてました足利将軍家の習わしで後継者でない人間は内輪の目を避けるために漱石に入るお坊さんになるルールがあっため しかしながら、もともと鎌倉に本拠を置いていた鎌倉久保が何十年にもわたる戦いの中で、現在の茨城県古賀市にある古賀御所に本拠を移さざるを得なくなって、呼び名も古賀久保に変わってます。まあ、僕も聞きかじりなので間違っていたらご自身で保管していただきたいんですけれども、足利義明は関東に二人も久保と名のつく将軍はいらないと。 捕獲棒を滅ぼしてこれがナンバー1オンリーワンの将軍になるんだという野望を持ってましたそこに立ち上かったのが相模の北条氏です足利義昭は足利の姓があること 将軍家の家の系ででああることからられがあったらしいんですね聞いた話ですそれで里見義孝は北条氏康が仕掛けてくるまで出るなって言ったんですところが里見義孝の忠告を足利義明はですね聞きませんでした無視しました自分は足利の家系だからこの意向に逆らえる者が一人もいないと侮ったんですその結果は次の場所でお話しします<笑> 先ほどの里見公園から自転車でだいたい10分かかりませんでした。ここは矢切大阪という場所です。すぐ向こう側にですね、曽根川百景の一つで演歌で聞いたことがあるかもしれないん。矢切の私。 この矢切の私の近くにある場所ですけれども、実はここが二度にわたる河野大合戦の激戦地と言われています。その証拠がここに記されています。ここに来るまでは僕も全くこういう形で実際にあると全然知らなくて、本当に助かるなと思って、僕も今一緒に勉強しているようなところもありますから、そういうふうに掲げてあるのは本当にありがたいなと思っているんですけども、ここが河野大合戦の最大の激戦地だと言われています。詳しい情報はご自身で足を運んでいただく内容でして、もっともっとこの河野大合戦について 知る機会を増やしていただけたらなと思うんですけどもただ一つ言えることは先ほど里見公園に足を運びましたそしてこの場所で確か足利義昭は戦死したと僕は聞いてますもし違っていたらそちらはコメント欄にご指摘ください勉強させていただきますのでそして足利義昭には着男がいました吉住という長男がいたんですけども第一次公の大河川の時 戦死してます。足利義明はもう本当に可愛がってたんでしょう。嫡男の義住が戦死したと聞いて。同時にですね、弟もいたらしいんですけど、名前忘れてしまいました。その弟も第一次河の大合戦の中で敵将に撃たれて亡くなってます。足利義明は逆上したんですね。己法上目と。許さん。絶対に許さん。法打氏休め。俺の手で息の根を止めてやると逆上してしまったらしいんです。その結果、足利義明は返り討ちになりました。最後まで足利将軍家の意向にすがりついてしまったのかもしれません。 歴史の皮肉というか、何と言っていいのかわからないんですけど、ここから先は僕個人の意見です。否定されてもしょうがないと思う。ただ、歴史に刻まれた事実はおそらく新しい資料が出てこなければ書き換えられることはないと思うので。 僕の個人が持っている室町幕府の意見なんですけれども政治体制としては戦いに依存する未熟な政権だったんじゃないかなと思います武力で他者を抑え込むことしかできなかった鎌倉府が持っている権力基盤をもう少し限定的にすればもしかしたら関東と幕府本体のある京都とで対立も起きなかったんじゃないかなと思っております まあ、わかりません。僕の浅い知識で物を言うんじゃないよっていうご意見も確かにあるでしょう。でも、その反省が徳川幕府の政権運営に大きく活かされたんじゃないかなと感じざるを得ないんです。皆さんはどう思いますかこの大合戦からでも室町幕府とその辺続く徳川幕府。一見すると別々に見えるこの幕府政治。もし何かご意見あればコメント欄にお寄せいただければと思います。それでは最後の場所に行きましょう。 ちょっと曖昧なんですけれどもここは徳川幕府最後の将軍徳川慶喜 の, の弟で幻の将軍などとも呼ばれる徳川秋駆公が建てた途上庭といいます YouTube を見ている人は久しぶりかもしれない 僕は1年前に取材で足を運んでます。なんでまたここに来たのって思うじゃないですか。矢切大阪から土上庭までそんなに距離離れてないんです。もしここで気づいたなら鋭いです。今日は休館日で空いていないんですけれども、僕の聞いた話では土上庭が建てられるおよそ350年ぐらい前になるんでしょうか。とその計算ですぐ出てこないんですけれどこの場所も相模の工場師が河野大合戦の時に陣を張った場所だって言われてます。もし間違っていたらコメント欄で正しい情報を教えてください。 確かここにが を, た人をえたってて言われす歴史というのは本当に面白いなと思うのが同じ場所であるにもかかわらず時代が変わればそのイメージが全く別物になるという側面があってここが本当に面白いと僕個人は感じてますこれを見てるあなたはどうでしょうか懐かしさも余って途上亭に足を運びましたいよいよ次の場所で最後です 上から自転車でおよそ10分ここは松戸駅から徒歩で5分程度の場所にある相模大公園といいます松戸なのに相模何か奇妙なつながり感じますよね第一次甲南大合戦の時に実はここに相模の北条氏は本陣を構えたといわれています そして、後ろにちょっと広い敷地がありますが、ここに相模大城というお城がありました。1538年の第一次河野大学合戦の時、北条宇治安は、ここでお弓久保、足利義明を迎え撃ったんです。そして、先ほども見ていただきました、矢切大阪で足利義明を討ち取るという、北条氏側にとっては快挙。敗れたお弓久保側にとっては屈辱の敗戦を迎えてしまったということですね。ちょっと駆け足ではあったんですけれども、個人的に使っている自転車に 頑張っっててもらって僕自身も頑張りましたけども、今回は、葛飾と松戸で500年も前に起こった第一次河野大合戦、第二次河野大合戦に関わる部分もお話はしたわけなんですけれども、僕自身も楽しませていただきましたし、これを見ているあなたにとっても楽し い, っていうコンテンツであったらいいなと思ってます、うん。そこから先は余談ですが、その後の歴史を見ればご存知の方も多いでしょう。相模ののの氏は豊臣秀吉にによる小田原伐の際に戦国大名とししし滅亡しましたその後 江戸幕府が開かれて徳川の時代になった時南房総の覇者であった里見家も徳川府内の権力争いに巻き込まれて海域滅亡という悲しい結末を迎えてしまいましたあともう一つこれは葛飾区郷土と天文の博物館の学芸員の方から教えていただいたことなんですけれども江戸時代に入ってから関東地方にあったほとんどのお城は徳川幕府の命令によって破脚と言って取り壊されてしまいました最初にご紹介した御殿山公園に 代代将軍家光のの時代までは高の場所としてて用されていたそうなんですけれどもこの後は、徳川幕府の更新が変わって、使われなくなって、それから50年前のカンナナの工事が始まるまで荒れ地だったそうです。そこに城があったことすら、人々は忘れていたそうです。そんなこともありますから、旅行動画と言えるかどうか僕は自信がないんですけど、この映像を見て、もう一度過去と今につながる歴史のロマンを感じていただいて、そして今遠い東のヨーロッパで悲しい戦いが、 言い方はどうか分かりませんある一人の野望を抱いた人間の応酬によって何単位の人々が犠牲を強いられているということをやはり過去から歴史というのはただこの史実を知って楽しむだけではなくこの史実から今を生きる僕たちが何を学べるかがとても大事なことだと僕は思っていますそして今僕たちが生きるこの瞬間も歴史の1ページであることを僕は強く認識していますこのことを一緒に分かち合えたらいいなって思いますそんなわけでそろそろ今回の 旅行を締めたたいなと思うううんでですけれどもどもだったでしょうか楽しんでみていただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。また次の旅でお会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。